ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。PWM の周波数を 440Hz に調整しました。おはようございます。1番線の0時ちょうど当駅始発。普通。細倉マインパーク前駅。VVVF みたいな音が出るかな 440Hz の音は聞こえるかないい感じで走ってる。 ここで一旦停車します出発しますいい感じで走ってるねー 440ヘルツの音は聞こえるかな30分当駅止まりの電車がまいります危ないですから黄色い線までお下がりくださいうまく到着しました PWM 制御でルーティ点比 20% 周波数 440Hz でした。ご視聴ありがとうございました。